こんにちは、野菜の日チャンネルです今日はトマトと豚こま切れ肉を使ってヘルシーで豪華なメインティッシュを作ります焼いたトマトをソースのように絡めて食べるとさっぱりして美味しいですよ最後までぜひご覧くださいトマトは1 5センチの厚さの 輪切りを2枚作りますニンニクはみじん切りにします豚肉はまとめて 1センチ間隔で細く切ります。向きを変えてさらにざく切りにします。少し手間がかかりますが、ぜひ細切れ肉を使ってください。焼くと弾力が出てムチっとした食感とジューシーな味わいはひき肉では出せません。 ボウルに豚肉にんにく塩コショウ、小麦粉を入れてよく混ぜます。 二等分に分けてボール状に丸めます厚さが均等になるように平たく伸ばします焼くと一回り縮みますので大きめに伸ばしておいてください フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけます油が温まったら豚肉を入れて上から押し付けるように流します 空いているところにトマトを入れます焼き色がついたら裏返してもう片面も焼きます 表面がこんがり焼けたら蓋をして火を止めてそのまま1分置きますトマトの残りを 1cm 角に切って器に並べます最後の余熱でお肉の中まで火が通ります。 ふんわり焼けたお肉をのせてとろとろのトマトをのせますバジルの葉で彩りを添えます。 焼いたトマトはとっても柔らかく、とろけるようになっていますので、崩すとソースのように絡みます。味付けは塩コショウだけですが、トマトと豚肉の旨味がバランスよく、さっぱりしていてとっても美味しいです。とても簡単に作れますので、ぜひお試しくださいね。